こんにちは猫です。今日は VMC アバターモッドというですねビットセーバーで使えるモッドの紹介をしたいと思います動画の内容なのですがまずどのようなことができるようになるのかというのを動画で紹介します次にそれを皆さんに実施していただくために必要なものの紹介をしていきます 導入手順の解説を行って実際にそれを使って録画する方法まで一連の方法を紹介したいと思いますどのようなことができるようになるかというとこのようにビートセーバーのゲームの中にアバターを入れてこれを録画する方法ですねこれを紹介していきますでは2番目 利用するアプリケーションですが、登場人物が1、2、3、4、5ですね。5つあるので、順番に解説します、まあ。ビートセーバーは今回対象とするゲーム本体ですね。次に、Mod アシスタントこれは、Mod を導入するためのプログラムですね。補助ツールになっています。なお、Mod というのは、ゲーム自体を改変する、ユーザーが作った 完全に自己責任のプログラムになりますそのためこの動画を見てやってみようかなという方もあくまでもあなたのユーザーの責任で使うことになるのでご注意ください導入するモッドは2つありますカメラプラスモッドですねこのモッドは何をやってくれるかというと文字通りでゲーム内に大ャン差視点だったりとかカメラを任意に追加することができるモッドになっています 今回は第三者視点ですね。次に VMC アバターモッド、今回紹介するメインのモッドになります。これはゲームの中に直接アバターを表示することができるモッドとなっています。単独で動作はしなくて、以下のバーチャルモーションキャプチャーと連携して使います。バーチャルモーションキャプチャーは私のチャンネルでたびたび紹介している VRM アバターを動かすためのプログラムです。編集中にバーチャルモーションキャプチャーについて重要なことを言い忘れていたのでこちらで解説します。バーチャルモーションキャプチャーは OSC 送信機能というのを今回用います。こちらの機能は優勝版だけに搭載されているので p i x i のファンボックスかパテレン等で優勝の 会員になっていただいて、こちらをダウンロードして準備してください。金額はミニマムで300円からとなっています。アプリケーションの仕組みとしてはこのようになっています。イートセーバー本体があって、モッドの仕組みを用いてですね、これがあのゲーム改変しているイメージなんですけど、モッドが突き刺さっている感じですね。このような環境を作ります。 バーーーチチャャャルモーションキャプチャーを起動します。VMC アバターモッドはバーチャルモーションキャプチャーと連携して動くという絵面になっています。ここまででどのようなものが、えー、登場人物があってどのように動くかという解説が終わりましたのでここからは実際に画面を見せながらモッドの導入手順の解説と OBS を使って録画する方法の解説について行っていきたいと思います。なお、本情報は2020年8月10日のもので、MOD というのは基本的にビートセーバーのアップデート等で壊れたりするものなので、最新の情報については、逐次ご自身でオフィシャルの情報等を確認していただければ幸いです。 はい。まず、ビートセーバーに Mod を導入する方法について紹介していきます。Mod は beatmods.com でメンテナンスされています。Mod のインストーラーは Mod インストーラというリンクがありますので、こちらをクリックします。そうするとダウンロードページに行きます。最新版をダウンロードします。クリックして、 でダウンロードあここですね。はい、下の方に行くと、アセットのところに .exe があるので、これをダウンロードします。ファイル保存。<笑>はい、そしたら、ダウンロードされているので、ダウンロードしたものを実行いたします。 するとこのような画面が出てきます、えー、これは利用する上での注意事項が書いてあります MOD なので自己責任ですよという話ですねあのこれがどういう意味かとすると MOD はまあ必ず毎回アップデートで壊れるということが書いてあります、えー、そして開発元ですねあのそれを開発元に 報告しないでください。まあ、こういった注意事項がありますので、きちんと読み込んで、問題がなければ、えー、I agree で、私は同意するを押します。そうすると、You can now use the mod job tab というところで、えっ、ー、と、ここですね、タブといってのは、ここのタブが、mod タブが使えるようになるので、クリックします。ね、えっ、ー、と、 前準備のところでも解説していますが、これを実行する前にビートセーバーは必ず一回通常起動をさせておいてください。そうしないと正常に導入することはできません。これがもっと導入できる、元可能な MOD、えー、リストになっています。今回欲しいのはカメラプラスだけなので、えっ、ー、と、基本的にこのままインストールをアップデートで、 標準的なものは全部インストールしてしまっていいと思いますが、えー、と私はちょっとコアセーバーとかですね、ちょっと欲しくないものがいくつかあるので、えー、とチェック外しますが、皆様は、えー、インストール、アップデートでいいと思います。今回欲しいのはカメラプラスですね。ロングコアは入れといていいと思います。はいまあ、よくわからなければ。 あと必須のものとかもね結構あるん で,、うんそうですね、こういうなんかプログラム系っぽいのはそのまま残しておいた方がいいとかそういう勘どころがあるんですけど、まあ、あの最初のうちはどれが何かってのわからないと思うのでそのままインストアーアップデートでいいと思いますこれを押しますすると色々 ちょっと一瞬画面がチカチカっとして、えー、と一瞬でインストールが終わります。Finished Installing Mod でインストール完了になります。インストールするとどの MOD が導入されているか分かるようになります。仕方としてはアンインストールにボタンが増えているとその MOD が導入されているということになっています。これで MOD の導入は完了します。カメラプラスについてはこの モッドアシスタントで導入が完了するという格好です。モッドの導入が完了しましたら、ここが大事なステップでもあるのですが、ビートセーバーを一度起動します。ここでカメラプラスがきちんと導入されているかの確認も兼ねます。モッド同入時に、モッドの あ初回起動時にですね、ゲームの初回起動時に MOD のイニシャライズなどが行われるので、これを一度必ずやります。F1 キーを押すことでカメラプラス MOD のカメラに切り替えることができるはずです。押してみます。F1 キーを押します。はい。このような画面になれば、MOD が正常に導入されていることが確認できます。では、一旦ゲームを閉じます。 では引き続き VMC アバターモッドの導入をしていきたいと思います VMC アバターモッドは Mod アシスタントの一覧の中にはなく手動で導入する必要があります Mod の販布先はここになっているのですが URL は概要欄に記載しておきますこのサイトに行きますと説明が書いてありますので一読ください ダウンロードの方法については、ここにあるリリース版バイナリーというのをクリックします。先ほどと同じように、最新版の ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードして ZIP ファイルを展開しますと、このようなプラグインズの中に VMCAvatar.dll というのが含まれています。これを適切な場所にコピーします。 適切な場所の探し方なのですが、Mod Assistant を使うと便利です。オプションの中に、インストールフォルダというのがありますので、オープンフォルダを押すと、ゲームがインストールされているところに飛ぶことができます。ここのプラグインズの中を開くと、先ほど選択した Mod の DLL がいることがわかります。 ここに先ほどダウンロードしてきた VMCAvatar.dll をコピーします。これで VMCAvatar の MOD を導入することができました。ちなみになのですが、もしこの画面、ゲームのオープンフォルダーしてプラグインズがいない場合は、ゲームを一度起動するステップを実行してない可能性が高いので、 一度ゲームを起動してみてください。フォルダが生成されていると思います。それでは VMC アバターモッドの動作確認をしていきたいと思います。動作確認も兼ねて使い方も解説していきます。まず、バーチャルモーションキャプチャーを起動します。この時点ではまだゲームは起動していません。今回使う機能は、 さっきの紹介でも書きましたが、有償版の機能が必要になりますので、ご注意ください。まず、いつも通り VRM ファイルを読み込んでいきます。次に、詳細設定を開きます。 で今回使う機能は、モーション送信機能ですね。これがフリー版だと使えないのですが、有償版だと使えます。設定とかは特にいじらなくていいので、このチェックボックスを有効にします。そして、適用を押します。それで閉じてください。2にビートセーバーを起動していきます。 セーブは起動中はい今もうポンと出てきましたねこのような形でカメラプラスの有効か無効かは F1 を押すことで変わるんですが F1 を押すとアバターが表示されていることがわかりますこれが VMC アバターモッドの機能になっています よって声で正常に投入できたことが確認できました。はい。ここから実際にどのように動かすかを見ていきたいと思います。今は、の状態は、バーチャルモーションキャプチャーとゲームが起動してアバターが表示されているという形です。ここでキャリブレーションをしていきたいと思います。よいしょ。 キャリブレーションのモードはいつも通り MR 構成モードを使いますお好きな2つどちらかを使っていただければ OK ですはいキャプチャーされましたこれでですねあの動きが反映されていることがわかると思いますせっかくなのでリップシンクも有効にしましょう いしょとああああこうですね。でカメラのある方をゲームの中で見るとカメラとプレビュー画面があるのでそれで分かる感じですね。よいしょ。でカメラはこういう形でオブジェクトをつかんで カメラの位置というのは自由に作ることができます。すごいですね。今、バーチャルモーションキャプチャーからデータが送信されて、VMC アバターモッドを通じてアバターが表示されています。ゲーム内にアバターが表示されているので、今、私のゲーム画面の中には、ちゃんと私の腕が見えているという格好になります。 この画面をあとはキャプチャーすればですね、もうあと遊ぶことができるというわけです。実際に少し遊んでみましょう。はい、こんな感じになります。はい、さあとは最後のプロセスとして。 この画面をキャプチャーして録画する方法について紹介して最後になります。やり方は OBS を使います。OBS をダウンロードしてインストールしておいてください。詳細な手順については、えっと、解説動画とかいろいろありますのでググっていただくとして OBS は導入済みというところですね。いうふうにしておきます。ビートセーバーのウィンドウがこのように出ている状態にしておきます。 画面がね、散らかってるので、ちょっと余計な画面は一旦閉じます。OBS の画面はこちらです。起動すると、まあ、こういう風になってると思うんですが、ソースのところですね。ソースのところで、と画面が切れちゃいましたので、もう一回。<笑>ソースで、プラスからゲームキャプチャをクリックします。 名前は適当にビートセーバーと入力しておきましょう。このような画面が出てくるので、モードを特定のウィンドウキャプチャーに変えます。ウィンドウからビートセーバーを選択しますと、はい、このようにフルサイズでキャプチャーされていることがわかると思います。カーソルはキャプチャー必要ないので、 チェックボックスを外しておきます。ちょっと、ね、切れちゃってるんですけれども、ここか、はい、カーソルをキャプチャーをのチェックを外しておきます。で、OK です。そうすると、録画される画面っていうのは、こういう形になるので、あとはですね、あの録画開始ってやれば、もうこの画面とゲームの音楽等が自動的に録画されるということになります。 あとは録画されたものを YouTube なりに使えば、えっと、動画を上げることができますし、OBS なので配信ですね、YouTube ライブだとか、Twitch とか連携設定しておけば、このままビートセーバーを配信するということができるわけです。この動画は以上となります。ご清聴ありがとうございました。皆様のいろいろな技をね、 見れるといいなと思っております以上です